こんにちは。平成29年11月号の Web TV 阿蘇プラスです。さてこの番組はいつも阿蘇市小里にある阿蘇草原保全活動センターの一角で撮影をしているんですが、こちらにはこういった草止まりが作られています。この草止まりは先日行われた阿蘇草原フェスティバル2017のために作られたものなんですが、実際にね中にも入ることができるんです。 昔は農家の方たちが草原で草刈りをするときに泊まり込んだもので阿蘇市の小学生はこの草泊まり作りなどを体験して草原学習もしていますえしばらくはこちらにこのまま展示してあるということですのでぜひ阿蘇草原保全活動センター遊びに来てみてみくださいさて今回の WebTV 阿蘇プラスはオンラインショップ阿蘇もの旬な情報をお届けする「阿蘇もいいもん」のコーナー そして秋のこの時期に多く見られる雲海についてお伝えします。続いてはアソモンイーモンのコーナーです。オンラインショップアソモ担当の前畑さんとお伝えします。よろしくお願いします。ますえー、以前ウェブ T.V. アソプラス8月号では新米の予約販売をねご紹介したんですが、なんと10月から 新しくお米の定期購入ができるようになったそうですねはい、えー、アソモでは食事の基本お米を心配なく毎日召し上がれるように味の良い信頼のできるお米を定期便だけの特別価格で販売しています、うんえー、アソモが 選んだ阿蘇のお米を毎月銘柄を変えて12ヶ月それぞれ生産農家さんがこだわり抜いて育てたお米をぜひご参考にください、うん、前畑さんこの定期購入は5キロと10キロと2種類こうあるんですねそうですね、うんえー、ご家族の家庭の 人数に合わせて、うんえー、5キロか10キロをお選びいただくこともできますし、うん、お支払い方法の方も、えー、一括と分割とご用意しております。うんはい、通常価格より 3,100 円から 3,888 円あのお得に申し入できます、うん。また優先的に取り置きいたしますので品切れの心配はありません。はい。あの私もたまにやっちゃうんですが。 お米洗おうとしたらもう残り1合しかなかったとかそういうことがあるんですよ ね, いいすねあの定期購入だとそういうこともねなくて安心ですね、うんうん、はいそうですねもう買い物に行って重たいお米を買って帰るのだけでも大変ですし、うんうん、あのご自宅用にそういうふうにお使いになられてもいいですし、うん、また離れて暮らす家族例えば一人暮らしの学生さんにもおすすめです。はいうん 10月31日までの限定商品でしたが目表につき11月24日までの注文を延長して販売しております、はい、いつでも精米したての美味しいお米が食べたい方いろんな銘柄のお米を試したいという方この機会にぜひ、ASOMO、ののおお得なお米の定期便をご利用ください続いてですが前畑さん ASOMO のホームページを覗いてみると冬の贈り物のね 商品が出てました。もうね、そんな季節なんですね今年も。そうですね。あの阿蘇までは10月20日から1月31日まで冬の贈り物と題して阿蘇、うん、の一品が詰まったエディスグリーンのギフトを販売しています。うん、大自然の阿蘇で生まれた他では買うことのできない阿蘇も限定のコラボ商品もあります。うん、あのー、今年ね今回のおすすめポイントは何でしょう。はい えー、まず全セット送料込みのお値段となっています、うん、一部発送できない地域もありますが基本的には全国どこへ送っても別途送料はかかりません、うん、次にえ人気の赤牛商品を充実させています、うん、初登場の赤牛すき焼き焼肉セットやこだわり赤牛ハンバーグセットなどをご用意しております、うん、あの私実際にこのすき焼きのねお肉いただいたんですが 本当に、ね、皆さんびっくりしますよまずあの噛まなくていいぐらいお肉が柔らかくてそしてもう赤牛独特 の, あのお肉のうまみがもうねぎゅっと詰まって本当に美味しいお肉だったんですね年末年始あの家族やお客様の振る舞い用にぴたりですし、うん、他にも熊本名産の馬刺しが入ったいいもあります、はい、贈り物にも喜ばれるとも思います でまた価格や種類やが豊富な31点をスタッフが厳選しています。うん、3000円台から6000円台まで、えー、ご予算送る方の好みや家族構成に合わせてお選びいただけると思います。うんうん、あのこのね冬の贈り物ラインナップを見ていると、まあ、本当に阿蘇にある全国的な有名なねお店 も, ももちろんありますが、その人気店舗同士のそのコラボ商品っていうのは。 ここアソモだけででしか買えないいんですよねはいえー、店舗独自の商品のセットはそれぞれの店で手に入りますけども、うん、あの有名店の人気のある商品だけを詰め合わせたあのセットというのはで、うん、でしか買うことができません、うんえー、大切な方への贈り物やまたご自身へのご褒美是非阿蘇もの冬の贈り物をお買い求めください。はい えー、この冬の贈り物は来年の1月31日までということで、まあ、結構長い期間 の,、ねはい、あの商品なんですね。そうですね、えー、お年賀での贈り物としてもご利用いただけるよう受付は1月31日までとなっています、うんうん、お歳暮期間中はご注文が殺到しますのでお早めのご注文をお願いいたします。はい 今回はお米の定期購入と冬の贈り物について担当の前畑さんと一緒にお届けしましたどうもありがとうございまし た, いました続いては秋に多く見られる雲海についてご紹介しますこちらの映像をご覧ください 雲海は放射冷却などいくつかの条件が揃ったときに発生する雲のことで雲がまるで海のように広がり山々が島のように見えることから雲海と名付けられましたここ阿蘇市では春と秋に多く雲海が発生し全国的にも有名な雲海スポットなんですでは雲海が発生するメカニズムをこちらの、えー、イラストを使ってご説明しましょうまず 雲雲の成分である水蒸気がが発発生しし上上空へと上がり雲に発達していきます本来は山より高い上空まで雲は上りますがそれより前に暖かく乾燥した空気があるとそれより上には上がることができず次第に雲は横に広がり雲海となっていきます。 ですので湿度が高く放射冷却があり無風状態であることまた夜明け前から早朝にかけて快晴であれば雲海の発生する確率は高くなりますわ、えー、かりやすいのは前日が雨で翌日が晴れの時、まあ、阿蘇に住んでいるともう 夜の時点から濃いい霧が発生しているんですねなので天気予報を見ると明日は晴れだし、えー、こんなに霧が濃いなら明日の朝雲海が発生するかもねなんて話をすることもあります、えー、私の雲海スポットおすすめは大観望です。 え駐車場もありますしここからは阿蘇五岳の寝半蔵が見渡せるので、えー、まるでお釈迦様が白いふわふわのお布団に寝そべっているかのような雲海と阿蘇五岳がここからは見渡すことができます、えー、ぜひ天気予報ときらめっこしてこの秋は阿蘇の雲海ご覧いただきたいと思います さて今回の WebTV あそプラスあそもん陰問や雲海情報など盛りだくさんでお届けしましたがいかがでしたか最後に観光情報はもう一つ現在花遊びではバラ祭りが開かれていますえバラのフォトコンテストや土日祝日の午後2時からはバラのオークションなども開かれています開催期間は11月19日日曜日までとなっていますぜひお越しください。それでは 今月の WebTV アソプラス、最後に取れたてホヤホヤのとっておきの映像をご覧いただきながらお別れしましょう。猫だけの紅葉の映像です。WebTV アソプラス、次回もまたご覧ください。さようなら。